こちらの会場でご案内役司会を担当いたしますチェコですどうぞよろしくお願いいたしますさて今年で第36回目となりますこのフェスタ町田2022今年度フェスタ町田を開催するにあたり会場内にお越しの際はマスクの着用をお願い申し上げます 全部会場のカラーコン内には立ち入らないよう改めてお願いいたしますまた会場内にはゴミ箱の設置はございません近隣施設にはせずなるべく皆様お持ち帰りいただくようご協力お願いいたしますそれでは早速常運寺会場最初の団体をご紹介してまいります 町田エイサー政界派の踊りは沖縄県人学生寮南東寮と沖縄市物見里青年会から教わった踊りで構成されていますエイサーで町田市を活性化させたいという思いから1999年に発足され町田市を中心に活動していますご声援よろしくお願いします随時会員募集中です それでは町田エイサー、正解派の皆様、よろしくお願いいたします。 you、mm -hmm. Come <laughs> on. ありがとうございました。ありがとうございました。町田優香正解者の皆様でした。それでは、本日踊っていただいた感想を。